こブラック、差別拡散、動画や個人情報、次々、ブラックマップ私が作った本人です、解放同盟集会の最前列で名乗り出た男、いやーもう、ね、西日本新聞に謝らないといけない、ここ、西日本新聞に見くびってました、今、も僕の中ではね、西日本新聞、あらゆる新聞の中でトップに躍り出てますね、朝日新聞なんかね、あれだけ取材来たのに、ほとんど載せなかったんですよ、でも西日本新聞ね、やっぱがっつりやりましたね。Okay. うん さすがだと思いますもうなんか全国紙が完全にね地方新聞に負けてしまいましたねねほらもうちゃんとねブラック担保神奈川県人権ケアセンターというカラーでねちゃんとこの写真も出てるわけですよすごいでしょただ残念なのはアクセスランキングがみんない載ってないんですよねやっぱりブラック関係の記事ってやっぱねアクセス取れないんでしょうねだからこの動画見た人ぜひね西日本新聞アクセスしてくださいアクセスランキング あげましょうで内容についてはね、いろいろコメントしたいところもあるんだけども、まあまだね2回目なんでね、これがまあ13回やるのかな、とにかくどんどんやっていくと思うんで、それ、ちゃんと読んでからね、内容についてはコメントをしたいと思うんですよね。とりあえず今一発目はこの あの神奈川県人権啓発センターチャンネル、本チャンネルについて紹介されてるわけですね。ね2発目は鳥取県の東和地区ですね、ただ取材に答えてるのは、やっぱねあの、解放同盟関係というかあの、例のね、全国部落調査の裁判に出てる人ですねえ、なんか100人の部落出身者から聞いたとか言ってるけどね、で も, でもね、神奈川県人権啓発センターはねあの、もう100人どころかね、あの200以上の部落を担保してるので。 えーまあ、その部分ではまあうちの方が勝ちなんだけども、でもね、こうやってね、ちゃんとこ の, この主流のメディアにね出たっていうのはすごいと思うし、やっぱこれを出したね、西日本新聞の心意気にね、えー、私はね、あの感謝したいと思います、あのぜひね、皆さん、西日本新聞を応援しましょうよ、もう他の新聞社は本当にね、だからか、この、ね、宣伝になるからとかね、そういうせこい理由でこういうの出さなかったんですよね。でもねその 宣伝とかそんなものはね、いや、それはメディアに取り上げるんだから、それ、いろんな人は目にするのは当然でしょと、そんなことより、やっぱね、この問題について真正面から議論するんだっていうね、心意気を西日本新聞社は見せたと思うんですね。だからぜひこれに倣ってね、あの朝日新聞もね、あとに続くべきですよ、あと共同通信もね、もう地方紙にね、負けてるようじゃダメですよね。 ということでね、こう西日本新聞、皆さん応援してあげてください、もうとにかく、ね、アクセスランキングに乗るようにアクセスしましょう、もういずれね、ヤフーの、ね、トップにも乗るぐらいの勢いでやっていければと思いますので、ということで、皆さん、こういう記事が出てるという紹介でした。